こんにちは今回取り上げるのは山防止の剪定ですが庭木として扱うにはモミジよりも難しいと私が思っている樹種の一つです。個人的にはとても好きな木で造園でも頻繁に使ってきましたがもともと10メートルもの大木になる木ですから庭の中で長年その樹形を保つことは非常に難しく切れば切るほど 柔らかさが失われていきますそんなわけでまだ自分でもこれという明確な剪定方法を確立したわけではないのですけれども少しでも自然樹形に近づけながらゴツゴツした木にならないよう柔らかく仕上げるコツだけご伝授できればと思い動画をアップすることにしましたまず1例目は16年前に造園した庭にある山星です。 成長を抑制するために石積みで植栽マスを作りましたが思い通りにはいきませんでしたやはりどうしても大きくなってしまいます植えてから16年目の手入れです葉っぱに斑点が出ているのは炭素病ではないかと思います これは先日動画でご紹介したイロハモミジです目白の巣でしょうかねもう使われていないようですそれでは剪定してまいります この時期ですから葉っぱを落としながらの作業となります。 モミジと同じですが、なるべく鈍角な枝分かれを作らないようにします鋭角な二股を選択できない場合は、緩やかなジグザグで逃げます方向の良い小枝だけを残し、密集している小枝を整理します 枯葉を払いながら、内向きに生えている逆さ枝などを切り取ります。後でまたお話ししますが。 何が何でもどこかを切ってやろうなどと考えてはいけません。切るところを迷うようなら切らない方がマシです。 建物や通路に支障がある場合は小さくしなければならないので適当な小枝に切り戻します枝先は切り詰めません邪魔な部分の枝を途中で切るようなことはしてはいけません枝先を切ればその瞬間から自然樹形を失われその後そこから枝分かれしても不自然さは絶対に消えません 立ち枝や逆さ枝はどんなに細いものであってもきちんと付け根で切り取ります強すぎる枝は樹勢を抑えるために小枝に切り戻します この場合のように強い枝を切ったがために鈍角な枝分かれになってしまった場合はその隣の枝で角度を調整します。 ここのような鈍角な枝分かれが生じていた場合は解消しておきます。 方向の悪い小枝を見落として放置してしまうと、このような立派な意味枝になってしまいます。枝先ばかりに気を取られていると再び、この意味枝をそのままにしてしまい、枝の流れを悪くしてしまいます。 この赤で示した逆さ枝は枝先をいじってもどうにもなりません緑で示した枝の流れを優先して冷静に処理しましょうこうするしかありませんよね 同じ枝先を何年も使い回ししていると次第にコブのようにごつくなりそれも自然樹形を生み出しますそこよりも下の段に若くて方向の良い枝が吹いてきたらすかさずそこに切り戻して更新を図りましょうこれはもう自然に任せて辛抱強く待つしかありません焦って枝を寸胴切りして新しい枝を何本も吹かしたとしても将来 その中で使える枝は1本もありませんこの枝分かれはなしですよね。 いつも申し上げていますが、迷ったら切らないというのが剪定の極意です切れば切るほど自然樹形は乱れ、無駄な枝数が増えるばかりです自由に大きくさせることはできないので、結局どこかで切らせてもらうしかないのですが枝の途中切りだけはやめましょうその後が見苦しいばかりか、余計なハサミが増えるだけです 山帽子についてはもう少し考察したいので別の例でまた動画を作りたいと思っています。ごご視聴ありがとうございました